あの、リゼロのメンバーで久しぶりに会ってそう、リゼロがさ、あの、1月の1日からさ、再編集版になって、あの、一期というかね、放送になってたものが、あの、もう一度再放送されるんですよ。 で、あのー、まあ、再編集版っていうことなので、ぜひ、あのね、そのオンエアをリアルタイムで見てた方も、あの、ぜひ見てほしい感じになってて、あ、そ、しかも1時間なんだよね、1時間番組になって、ね、帰ってくるということで、来たる4月の二期に向けて、ソリゼロがまた1月1日からね、新年ドアから放送されるので、そんな、こう、お祝いも兼ねてみんなで集まってたんですけど、 なんか、あのー、なんて言うんだろう。えっ、ー、とー、しゃぶしゃぶいや、すき焼きま、あなんかそういう、あの、お湯にお肉を入れるような感じのお店でご飯食べてたんですけど。 まあ、すごい美味しくて、ユミさんがね、お店を用意してくれまして、あの、みんなで乾杯して、こう、一年間ありがとう、みたいな話をしながら。で、あの、舞台挨拶とかで、こう、司会もやってくれてる女性のマノさんっていうね、方、多分皆さんもご存知かと思いますけど、マノさんも、もう忙しい年の瀬に駆けつけてくれて、でもこの後も仕事が残ってるから、お酒も飲まないし、こう、ご飯もあんまり食べない、眠くなっちゃうから、みたいな、もう、勤勉なわけですよ。で、そのマノさんに、こう、いろいろ一年ありがとう、 ありがとうございました、みたいな言ってて。なんかまあ、年の瀬だし、今一番欲しいものなんですかマナ、ま、さん、みたいなこと言ったら、もう力強く、こう私の目を見て、みなせさんのスケジュールですって言われたから、もう帰りました<笑>。こんなところにいたら、遊んでやがるって思われるからね。いや、私、そろそろ、みたいな感じで<笑>。まあ、最後までいたんですけど、冗談でね。まあ、あの、事務所の方が頑張ってくれてると思うので、来年以降、あのね、待っててくださいって話したんですけど、 そう。なんかね、そういう、こう、みんなで、もう、はや、それこそ、リゼロももう4年とかになるんですかね。もう、本当に長くて、ね、みんな一緒に、こう、いろいろ、やっぱ、苦楽をね、共にしてきたので、作品のカラーもあるし、できたら2期は、もう、さらに、あの、PV とかももう上がってるので、見ていただきたいんですけど、かなりまた過酷な展開が待ってるので、本当に、こう、ユーリンさんをはじめ、まあ、エミリアもそうだけど、リーちゃんもね、まあ、もう、リーちゃんもすごかったのよ、もう。 りーちゃんがさ、お酒飲んだらさ、あの、ただのエミリアがその OVA の時にさ、メモリースノーでなった酔っ払いみたいな、あれになるのよ、りーちゃんって。だからもうなんか最終的にはなんか小さんにひたすらなんか、本当にありがとうございます、一年、みたいな。小さんのことが本当に好きで、みたいな。<笑>で、なんか、トイレに行ってきます、みたいな。<笑>絶対一人で行かせたら、まずいやつってなって。 もうね、ずっと、で、なんか、お皿に残ったチーズに対してなんか、チーズがあるよチーズってずっと言ってて<笑>。で、食べないなら食べちゃいます。こいつもう、本当に可愛いんだけど、危なっかしい感じだったので、もうみんなで全力でサポートして、だから周りのみんなはこう酔えず、ずっとりーちゃんを助けて、そう、最後までね、解放しましたけど<笑>、楽しかったです。んどうしたのスバル なるか<笑>ね、すごく変な顔<笑>それにこんなにいっぱい増えちゃってずるい歩く